よぉ。じっちゃん。変わったな。わしの仕事はこれで終わりじゃ。任務以外のことは何も知らん。 ゴンとキルアはついにカイトの仇であるネフェルピトをその視線の先に捕らえていたキルアはいいよね冷静でいられで遠慮願いたいのう。 気分じゃなないんでなまあまあそう言わずに傷つくなそんな嫌な顔すんなよ俺だって本当に戦いたい相手は別なんだからさ雨メなの煙使いでさ煙幕の中に引きこもっちゃってこれがどうやっても突破できなくってさでわしは本命と戦う前の肩鳴らしってことか わしの家業を継いで初めて無関係の人間を殺めちまったかもしれんねえねえ俺の技すっげえぜ後ろを気ぃつけた方がええなうるい キルアはどうだいやらくイルミの針も取り寄ったなそうか親父の話は半分に聞いておかないとな